夫婦というものは精神的また道徳的には必ずしも同一線上にいなくても立派に愛し合っていられると思うが愛する魂無論相互に愛に満たされたる夫婦は永遠に分かれてしまうことはできないとかく人間の考えは時間と空間とに拘束されているので 我らの住む世界の真相が負に落ちがたいようである愛する魂と魂とは空間的にはいかに離れていても実際においては極めて親密に結合しているのである我らには時間もなければまた空間もない無論真の理想的の一致というのは両者の知能までも 全然同一水平線上にある場合であるが、実際問題とすれば、それはほとんど不可能に近い。魂と魂とが愛情の絆で結ばれていれば、それで立派な夫婦であり、知能的には必ずしも同一程度であるを容しない。愛はいかなる距離をも結合する力がある。それは、 幼稚不完全なる地上生活においてすらしりである。二人の兄弟が相互の間を幾千万里の海洋によりて隔てられ幾年幾十年にわたりてただの一度も会見の機会なくしかもその業務がすっかり相違しているにもかかわらず彼らの間には立派に愛情が存在し得るではないか。夫婦となれば その心情は一層不思議で日頃自分を苛むばかり優しい言葉一つかけてくれぬ自堕落の亭主を心から愛する世話女房があちこちに発見される無論死は直ちに彼女を奴隷的苦境から解放する彼女の方では上昇しこれに反して良人の方では下降するが 愛の絆はこれがために断絶することはない。同性はしないが交通はする。距離は地上においてすら無視することができる。霊界にありてはそんなものは全然存在しない。表釈、説明の言葉は簡単だが、この一生は人生の問題に触れており、貴重なる教訓を我らに与うるものである。かの仏教の 安直なる一連卓説だのキリスト教の一本調子な恋愛史上説だのはわずかに真理の一部をつかんだに過ぎざる甚だしく歪んだもので到底今後の人類を率いるに足りないこれに比すればこの章に説かれているところはまさに天地の相違で穏健周到着実 どこに一点の無理もごまかしもない。これが一般民衆によりて、未読猿るに至った時に、おそらく結婚に伴う幾多の流倉が除かれるであろう。